こんにちは。めっちゃ涼しい。なになにああ地図ね。さすがそ う, う, う, う, う<笑>ああ滑り台とかあるんや。あこれが。 アスレ地区バンクーバーえ行ってみようかバンクーバーってすごいじゃんバンクーバーって外国のそうようこと私が住んでた町の名前じゃんたまたまンーバーすごンーバー お, っす俺<笑>お天気ですこっちがカフェですねあとでここで朝ご飯を食べます きの日何が一番楽しかった全部そうだわ何が、うん、スポッチャスポッチャなスポッチャ楽しかったなおかげで筋肉痛ですがたまには筋肉痛になるぐらい運動しなきゃねキッペ寒くない<笑>あっこれじゃめちゃくちゃ長い滑り台もここにあるよ あれか、ああ、じゃこっちから結構登らないと。来てくれてる作業の方がほら、あ、そうだわ。後で滑れるわ、今滑れんわ、今作業中や、えー。まあ、運動やでら、ね、でもありがたいね。ねトランプに昨日より膨らんでる。うん、行, く行くけど、ちょっと見て、もう水たまりがここから見える。あそこ、で、なんかロープの紐が、は、ありやすああ、あれ、赤外線のやつだ。 <笑>じゃ あ, じゃあ服ぬらさんといてよ。なんかこういうの持たずにやろうよ、はい。最後やけど。はいクリア。は<笑>いクリア。おおそっち行きますか。かおお難易度高いよそこは。いやどう無理か。いやいや。 あ、もうそこでんぐり返しじゃない前からバーンってあ、それちょっと冗談やけどいやあ、無理だ、無理無理無理<笑>じゃあ、こっちから、うん、こっちやこっちや<笑>あ、引っかかったよボ<笑><笑>ミスしましたボもじっ<笑>あ、あ、ちょっと揺れましたよいつもずれよ、いつもずれ優しい<笑>ここは最後 最後そこむず、むずいぞ。いや、もう、頑張れ。無 理, 無理やり行く。そいな、もう一回、これ、触らなかったら、すごいよ。服が触るのあ、あ、大丈夫にしよう。お尻、あ、お尻、お尻、お 尻, お尻が、アウト え, え、でも、ぎり。まあ、まあ、いけたはいけた。まあ、行け た, け た,、ね、行けたっていうふうに言ってるか。まあ、ああ、どんぐりがなってるよ。ね、なんか。 もうどんぐりにもそんなにテンションの上がらない年齢になってしまったね、君たちは。これってさ、木の上乗っていくんじゃないそうか。こうか。ああううえ、何この笛の音。これ下マグマや。ばいやばい、めめっちゃシュール。なんか炎なんか呼び出すんじゃない神様。 やっぱ京都やから、こういう<笑>。神様の、なんかあるんかな。でも、でも今スタッフの人が拭いてくれてたよ。はい、ようこが、私たちはちょっとまたお部屋上がりました。めちゃでかい蜘蛛の巣あるね。 朝運動して、朝ごはん楽しみ。ワンハム家族、毎週金曜日、配信中。じゃあ、ここで朝ごはんを食べます。あ、ここもどこでも食べれる。好きなエリアで、ご飯が食べられる。 焼きペいよ。回す、ねまあうん。回すんやな<音声><音声>。そう。あ、美味しそう。あ、こうやって自分たちできるようになったね、君たちもね。オッケー、オッケー。 切れ目あるからこれでソーセージ挟んでおお。ソーセージでも挟もうかなカンタはサラダからいただきます食べれるかなって言った時そいつの家に食べオッケー。Okay、<笑>はいどうぞ今からどこ行くんですか太陽が丘公園に行きますイエーイ じゃあ今から用意はいまたカタカナと英語が言えない縛りの一回でもダメだよお話時間が始まりましたお母さんだよ2回十分この車さうん何の匂いする君たちが昨日お菓子のあのー、ドラえもんのドラえもんのあれそれカタカナじゃないのでも名前やわ名前やわじゃあ青いタレキでいいタレキだ <笑>でも今日はい、いいお天気やね寒すぎず寒すぎずさらに筋肉痛になりに行きます<笑>昨日のねあの。スポッチャでスポッチャであ、あ、あ、あ、言ったねどうなったあなたで、えーとそうカンタです違いますカンタです違いますはい でですキャンプとかもできるね、ここうわあれ一番最後 はいセッティングしてもいます。 っいね、のの<笑>動物の絵描いてるワンハブ家族い、ね、こ, この間はだから前の人が到着してから次の人。 立ててみいいよシューって。ナイス。 っからまでやおんいいよ たけがが取っっててああ、あげれれれんんんんのここここに3人ままでででしかかか乗途中来るるたういりとみな揺気をつけてくださ い, えいいぐらいに揺れます。<笑> 頑張ってオッケーイ嬉いこれしいしいしいじゃあ行くねソータ行ってきます<笑>まだよまだよこれ、うん、あ, あここはね、に忍者です気分はおみんなここワイヤー触るとダメよワイヤー触らないようにね、触りたくなるけど オッケーー全然いいれてないねっっオイはななててささんこれ確かにワイヤー触ちゃダメよオレンジのとこ持っていいよカンタ。ああの銀の 触っちゃダメよ気をつけてゆっくりでいいよいいい 私, は私は先行くねはいなんあこれはここ持ったらいいからな 早, あ早く行っとる早く行っと る, っとるっよしっで待ってこれめっちゃんこ力いるちょっと待っ て, っれてこれ大人なしま オオッケーオッケケーー<笑>はい頑張っって<笑>これ上の方使った方使たがいい行けやすいののかかな頑 張, れ頑張って頑張れ頑張れ上の方がいいかもしれん。オッケーいいいよリペコちょで<笑> こっっっっでででうやってやるのくいいやてててててとくくくくいいいいいいれ怖いよねいやータを取りりりななながらでだから行行行んんんすゆみんく、ね、だってだってほらみんな詰ままも向かやばいとりあえず行きますはいはい。 慣れればこんなもんよ。いいよー、いいね。やばい、めっちゃいるよ、ねい。でもこれ結構ね、大丈夫よ。一平みたいにいったら大丈夫。ええ、オッケー、いいよー。 かんた片手で持ってねあのバランス取ながら来てもいいよこうやってあ、頭めっちゃかゆうのにかけへんえ、ここらの、ね、それなじゃ、まあまいこかんた頑張って先行きますこれ何これどうするのんのえあ、これはま、待ってね何でも思のこれえお腹が出てロープにぶら下がって滑る手を離しても大丈夫 あぶら下がってくけえいえどういうこと前よ？最後は自分でロープを引いて じゃあ私行くな。おもうゴールや。行くよ、えーっ怖い。えっ。おい怖い怖い怖 い, ご い, ごいあ。ちょっと待って。いいよ。は い, い, い。うんどうやって外すんよ。うん、あちょっと待って。あダメやった。 キッペイがっっってあげれかたいいいいいね、ねよかった、はい、えでもよかった。取った え、うしたのまだ続きあるのあるえ終わりかと思ったどうみんなどうしたのカンタ怖い怖 い, 怖いけどさなんかさ、うん、カンタさ、うん、一番最後のじゃあって行くやつの前のやつでさ、うん、めっちゃビビってた<笑>今回も最後までご覧くださりありがとうございます 次回のワンハム家族はアスレチックの続き、39歳私の腰は一体持つのか、子供たちの怖がったりふざけたり楽しそうな様子もお楽しみに。今回の動画を見て良かったと思っていただけましたら、いいねやコメント、チャンネル登録もお待ちしております。どれもとっても嬉しく励みになっています。それではまた次の動画でバイバーイ。 最後までご視聴ありがとうございました。